はい、国立遺伝学研究所の有田です。メタボーバンクについて説明していきたいと思います。研究協力者は奈良センター大の金谷先生、それから理研の福島先生、今京都府大に移られました、それからかつ DNA 研でスタート、今遺伝研の桜井先生、それから DNA 研の平川先生の、農工大の津川先生になります。まずあの僕はあの皆さん は、まあ、データベースの利用者側の視点から話されたと思いますけれども、え今回はメタボバンクというリポジトリを立ち上げるにあたって、データ提供者、投稿者の視点から話をしたいと思います。まずメタボバンクというのは公共リポジトリです。えー、そしてその、まあ、これから説明しますけれども、DDBJ センターが担当しております。DDBJ というのは皆さんご存知の通り、 延期配列を登録する公共リポジトリになりますで、このメタババンクもスタートしたばかりなんで皆さんからの投稿数がまだすごく少ないんですけれどもぜひ皆さんからデータを受け付けたいと考えておりますきちんとエンバーゴンもあの備えておりますで、この公共リポジトリという言葉の意味なんですけれども公共であるということは 提供するデータがパブリックドメインであるということが大前提です。つまり、紐付きでないデータ提供するということ。それから、データの受付に関しても、すべてのユーザー、すべて皆さんに対して公平であるということが一番重要になります。ですから、実は僕自身がメタボロミクスを研究している研究者なんですけれども、その研究者が公共リポジトリを運営したら利益相反なんですね。ですので、 えー、今、有田自身は DDBJ のセンター長をしておりますけれども、えー、僕自身はこのメタボバンク、それから DDBJ も含めてですけれども、皆さんからの投稿に関して情報を得ることはありません。まあ、驚かれるかもしれませんけれども、ちゃんとスタッフ、キュレーターというスタッフがいて、そのスタッフの中でデータがちゃんと完結するように組織が成り立っています。でこういうふうういいふな公共リポジトリというのは なぜ必要かと言いますと大きく分けて2つあります1つは研究の再現性の担保です、えー、まあ最近もう再現できないデータがたくさん増えてるということは皆さんご存知の通りで癌とか医学研究だとそれこそ半分以上が再現できないと言われているんですけれどもそういう時にできる限りメタデータを多くつけてもらうことが重要になりますそれから2つ目は研究を してすらいないなののににやったように見せかける研究不正の対応ですよねそれから、データの改ざん等ですですすからデータを例えば、時期間のホームページから公開してますというのは、ジャーナル側からも、それから第三者の視点からも全く信用されません。ですから、公共リポジトリといわれる存在が、皆さんからのデータを受け付け、なるべく多くのメタデータを登録してもらい、でそれを公平に 皆さんにに公開すするるという事業が必要になるわけですそのような公共リポジトリと呼 べ, る呼べるファンクションというのは、メタボロミクスで言いますと、2箇所実施しているところがあります。1つは、ヨーロピアン・バイオマティクス・インスティテュート、EBI で、メタボライツというメタボローム向けのリポジトリがある。もう1つは、UC ・サンディエゴで、ここはメタボロミクス・ワークベンチというプロジェクトを 米国の NIH から請け負ってデータセンターとして実施しているとともに、サンディエゴのプロジェクトとして、マーシブというデータの受付も行っています。ですが、まあ、アジアではそれまでそうした公共リポジトリとしてのアクティビティがなかったので作ったのがメタボバンクというわけです。で、このメタボバンクというのは、データを投稿していただく皆さんに、もとにかくたくさんメタデータをつけていただかないといけません。これは本当にもう 心苦しいぐらい申し訳ないことなんですけれども、そのメタデータをたくさん書いてもらうことによって、裁量が可能になるんです。そのようなメタデータの作成法、記載法というのを、DDBJ のウェブページの方からかなり詳しくご案内しているので、メタボバンクで検索していただいて、手順を確認していただければと思います。で、このメタボバンクの特徴はですね、NGS データ、シーケンスデータと、 できる限り同じプラットフォームを共有しているという点です。ですから、NGS データを登録された方であれば、それほどストレスなくメタボロームデータを登録できるように考えています。具体的にはですね、まずアカウントを d d b j で取得していただいた後に、バイオプロジェクト、それからバイオサンプルというデータベースに登録していただきます。これは配列を登録されたことがある方は、ご存知のレポジトリなんですけれども、 バイオプロジェクト、バイオサンプルの ID をまず取得していただいて、その ID を持ってメタボロムデータを付けてもらう。それから、もちろん同じバイオプロジェクト、バイオサンプルを配列データについても使うことはできるので、マルチオミクスのデータの登録にも向いているということです。で、このオミクスデータを記載するときに、このスライドに書いてある IDF、SDRF っていう形式のメタデータを作成してもらうんですけども、実はこれはトランスクリプトーム等のデータを記載するときと、 同じフォーマットになりますですので、メタボロームを初めて登録する方が、しかも配列を今まで登録されてない方が、このプロセスを見ると、ちょっとへきえきするぐらい、本当に込み入っているんですけれども、ただ、チュートリアル等をなるべく充実させて、えー、皆さんの対応、あの質問にもできる限り対応させていただきますので、えー、日本で作成するデータ、日本から発信するデータは、できる限りこの DDBJ に登録していただく。 ようにお願いいいしたいと思いますまず、バイオプロジェクト、バイオサンプルなんですけれども、その名の通り、プロジェクトというのは、えー、研究計画を記載するデータベースになります。d d b j のバイオプロジェクトハンドブックというものがありますので、もちろん日本語ですので、これを読んでいただいて登録してもらう。次がバイオサンプル。バイオサンプルというのは、えー、測定するサンプルごとのデータであって、もちろん皆さん、例えばメタボロミクスでもゲノミクスでも、 いくつもの資料、サンプルを使いますから、そのサンプルごとに記載していただくことになるわけです。ですから、バイオプロジェクトの下に複数のサンプルがぶら下がる。でこのバイオサンプルというのは、同じサンプルから、例えばゲノムとメタボロームを測定するという例が多くなるでしょうから、えー、ゲノムとメタボロームで共有していただくという構成になりますで。このプロジェクトサンプルごとに基本的には Excel ファイルで登録していただけるようになってまして、まあ、タブ区切りテキストでも 登録することは可能ですでこのバイオサンプル、バイオプロジェクトの後にメタボロームのデータを登録してもらうんですが、メタボロームの情報は先ほど申し上げた IDF、SDRF というフォーマットになります。IDF はインベスティゲーションデスクリプションフォーマットと言いまして、測定情報の詳細、それから SDRF の方はサンプルとデータのリレーションシップということで、記載してもらったバイオサンプルと具体的なローデータのデータの コネククション、リンリを記載していただくファイルになりますでもちろんメタボロミクスだと、それこそ数百から数千サンプルっていうのを、まあ、測定される方もいらっしゃるので、この数千の情報を Excel で記載するのかと言われると、あの大変申し訳ないんですけれども、本当に大規模なデータに関しては、えー、キュレーターと相談していただいて、例えば、まあ、Excel 以外の、えー、フォーマットでの受付も可能にしていく。 ことぜひですね、DDBG を選んでいただいて、皆さんのニーズに合わせて対応するところを、対応する期間を利用していただければと思います。で、ここで皆さん疑問に思うのが、メタボロミクスなのに、同定する代謝物のデータはいらんのかということなんですけれども、そこはあえてですね必須ではないとしています。メタボロミクスの中にはフィンガープリントスタディといって、メタボ どの代謝物が出ているかを同定、えー、しないアクティビティもありますし、それから実はまあこれから紹介するように、メタボライトのアノテーションというのは技術の進歩によってその数とか精度が大きく変わっていくものなんです。ですので、ここはあえて代謝物のリストは必須ではないというふうにしております。IDF と SDRF の方は、DDBJ のウェブサイトの方にまあ詳しく書いてあるので、そこからエクセルファイルを閲覧してもらうなり、 えー、詳しいところを見ていただいて、もしも疑問があれば、DDBJ のヘルプデスクで、キュレーターと対応とあの、連絡を取っていただければと思います。で、えー、最後にですけれども、どうしてデータを共有するのかという点です、えー。皆さん、研究者の方々は、自分の研究が幅広く流通すること、それからもっと端的には、自分の論文がサイトされることを非常に重視して研究をされていると思います。 じゃあ自分の論文がサイトされるときにどういうサイトのされ方をするかといいますと、何か華々しい成果を出して、論文のイントロダクションのところでサイトされるっていう引用のされ方もあると思いますけれども、データを再利用することでサイトされるっていう形式もあるわけです。例えば皆さん、トランスクリプトームの初期の研究を思い出してもらいたいんですけれども、イーストの時系列のデータを非常に分かりやすいタブ区切りのテキストで公開したデータというのが、 たくさん再利用されて、たくさん、えー、サイトされて有名になったという例があります。同じようにメタボロームもですね、非常に分かりやすいフォーマットで、で再利用できしやすい情報を提供していただければ、たくさんサイトされるようになるわけです。で先ほど申し上げたように代謝物のリストというのはクリティカルではありません。なぜならば、えー、我々のチームで同じデータの再解析をすると、 ツールの進展によってです、ね、検出できるピーク数がこのスライドの上部に書いてあるように倍に増えたり、それから検出できる代謝物のリストというのもどんどん増えていくわけです。同じ全く同じデータからより優れたツールを使って再解析することによって、例えば、抗栄削減物を同定できるようになったり、それからサイトカイン、ホルモンであるとかアルカロイドを同定できるように。 ツールの進歩によって、メタボロームのリストというのはどんどんアップデートされていくわけです。ですから、できる限り皆さんのローデータを登録していただいて、そのメタデータを登録、詳しく登録していただく、そうやって第三者に再解析してもらうことによって、結果的には皆さんのデータがより多く再利用され、コミュニティとして利用できるデータが増えていくというポジティブなサイクルが作成、実施できるわけです。 ですので、すのぜひともメタボバンクリポジトリを利用していただいて皆さんのデータをなるべく多くの方に裁量用できるようにしていただきたいと思います。以上で終わらせていただきます。